次は文字サイズですで。ラテフではですね、このグにゃとにゃぐの範囲が、まあ、範囲を区切って、その中で文字を多くしたり小さくしたりしても、この範囲から出ると元に戻るようになってます。なので、この範囲に入った後、large とか small とかそういうコマンドを使って、文字を多くしたり小さくしたりするわけです。で文字サイズはですね、ヒ u g e ヒ u g e と巨大という英語ですよね。それから、大文字の large。 一文字分が大きいラージ。全部小文字のラージ。えー、これだんだん小さくなるけども。普段使っているサイズはノーマルサイズ。だから、小さいのは、ね、スモール。もっと小さいのは客中に使うサイズ。フットロートサイズ。それから、えー、あーそういう字に使うもっと小さいサイズはスクリプトサイズ。タイニー。タイニーというのはちっぽけという意味で言いますけど、ものすごく小さいです。こういうふうにさまざまなサイズが指定できます。 サイだけじゃなくて、テキスト BF というと、ボールドフェイク。まあ、ボールド体ですね。テキスト TT。TT というのはタイプライター書体のこと。タイプライター体になりそれから、テキスト It。It はイタリックのところ。イタリック体になります。普段使っているのは立体、ロマン体っていうんですけども、それはテキスト RM、うん。何のためにテキスト RM がいるかというと、 例えば、えー、ボールドタの中で一部だけ普通の書体にしたいときは、えー、このテキスト BF ーーの中に一部だけテキストあれも入れると。そういうこともできるわけです。次は、えー、表のお話をします。表というのは情報を整理して伝えるための重要な手段ですね。ラテフでは、表はタブラー環境を使って作り出し、えー、ますが、その先頭では、表のカラム数と、それぞれのカラムを 左揃いするか、中央揃いするか、右揃いするかと。それから、えー、経線を縦に引くか引かないかと。例えば、こう、三つのカラムからなって、えー、この部分は、まあ、中央寄せ。で、ここは、えー、右寄せ。ここは、左寄せ。というと、えこれを表す文字列としてはですね、 ラらわす文字列としてはですね、この中央だったら C、それから、えー、右だったら R、それから左だったらレフ L、L。で、係線を入れたいときは、ここに縦棒の文字を入れてください。こう、全部囲むみたいなこう、全部こう、囲むんだった左と右もいるんだったら、ここにも係線が、だから全部対応してるわけですね。実際に、じゃあ、 このビギンセンターとエンドセンターというのは、この中の範囲を中央揃えするんで、まあ、見舞いのためにあるんですけども、このビギンタビュラーからエンドタビュラーまでの間が表になります。で、これを見ると C 縦棒 LL なんで、これ中央揃えと、あと、係線が縦にあって、左黒いの絡みが2つある。その間には係線はないと。こういう形になります。そして、1行目はアンドエンザン このっていうのは、このカラムの区切りに使うんですね。で、0として1。バックスラッシュ2っていうのは、これは行の終わりをしますんですね。そうすると、これはこの1行目になります。演算で、この縦棒があって、0と1があります。で、行の終わり。エッジラインっていうのは、この横形成になります。それから次のことは0、えー、0があって、0があって、0。0があって、0があって、0。 建物の位置はもうここで決まってますから、全部同じなんですね。で、1があって、0があって、1です。まあ、行終わり。こういう風うにして、表ができるわけです。ところでですね、表の一部についてセル結合をしたいことがよくあります。で、横方向の場合ですね、マルカラムコマンドというのがあります。例えば、この、えー、0はこれまでいいんですけども、この2つの行は両方とも0だから、1個にしたいっていう場合はですね、 今までここの 0&0、えー、って書いてあったところの代わりに、マルチカラムで2個分ぶち抜きにしますよ。それからそのうちの左側には形成にします。これがないとここ形線なくなっちゃうんで。で、内容は0です。まあ、こういうふうなことを書くと、こういう形に直すことができるんですね。